私たちは株式会社リゾンさんのご支援を受け活動している踊ることが大好きなチームです今年のテーマは「はぜる」実が殻を破るように自分たちの殻を破り舞い叫び全身で踊る楽しさを表現します曲中には「サッコラ」「サッコラ」 どっちサッコラサッコ ラ, サッコラです皆さんサッコラだそうです幸せを呼ぶという意味の掛け声が出てきます是非一緒に幸せを呼び込みましょう会場の皆さんと共に踊れるという幸せな時間を楽しみたいと思います熱いご声援をお願いいたしますそれではお願いいたします はい、皆様おはようございます。リゾナルゴ海安カでございます、えー。いよいよ本祭始まりまして、本日一発目。暑い中ですけども、飛び切りの笑顔で一生懸命出いたします。熱いご先導のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは終わります。安カ2019。 まさかのみのそぎニセロアスカの予測。よ。 よし ご声援をいただいた会場の皆様に礼。